どうもみなさんこんにちは。ゆじゅぱみこチャンネルのゆジュです。今回はこちらのイヤホンを購入したので使用感など商品レビューしていきたいと思います。その前ですね、こちら。でん、おしっこみたいなやつ。これね、ウィスキーなんですけど、アルコール度数がちょっと濃くて、 私、ちゃんの甘いお酒しか飲めないから、ちょっと入れて、でん白い液体のやつこれを入れて、甘くして、よく飲んでます。おすすめなので、カルピスをウイスキーで割るの。まあ、みんなはどういう風なお酒が好きなのか、あのー、コメントに書いてってください。どういう風なお酒が美味しいよとかあったら、コメントお願いします。 飲みます。ということで、開封レビューしていきたいと思います。まず、箱の質感が本当にいいの。もう箱が、もうす べ, すべしてて、すごくいい。 でもね、箱が良くてもイヤホンが良 い, いとは限らないと。何分ね、カメラがあるせいでね、ちょっとあの、開けにくいっていうのが<笑>一番なんですけど、ちょっとね、傷つけて、横と横。まあ、止めてる場所が少ないからね、あの、環境にも配慮されてるのかわかんないですけど、まあ、開けやすいですね。いいなと思いました。 でなんか、箱の一部パカって開けんのかなと思ったら、横にね、開けるみたいで、で、すごいね、かっこいいこうロボが出てきて、後ろ側にね、出てくるというものでした。すべての人に一番いい音ってあるんですけど、あのー、この音っていうのは、あのー、 このま、オーディオテクニカさんの AT2020 使ってるので、本当にオーディオテクニカのイヤホンといい、マイクといいとかいいところで、ちょっと最近音、いいの聞きたいなとか思ったりしてるんで。で、今までね、どんなイヤホンを使ってたかっていうと、あの、この1000円ぐらいの安い安いイヤホンを、あの、ずっと使ってました。パソコンで、あの、安い安いイヤホン使って、ょっと作業してたんで、あの、Bluetooth つなげれるようにしたし、 じゃあ、高いイヤホン買っちゃおうかなっていうふうな気持ちで買いました。これね、オーディオテクニカさん何がいいかっていうとね、3万円払うとイヤホンくれるんですよ。優しい。でね、これを開けると、もう高級感しかない。高級感以外の何か。なんかクッションかと思ったら、説明書いっぱい入っとるし、なんでこんな入ってんだって思ってました。 同じや何枚も入れてんじゃねえやん。<笑>多分、結構シュレッダーかけちゃうかもしれない。で、オーディオテクニカってアプリ作ってて、多分右の方にあると思うんですけど、こういう風に、アプリがあって。で、ノイズキャンセリングモードも、5種類じゃなくて、あの、プラス1種類で、オプティマイズド。オプ、オプティマイズド ですかね。あの、外音の今の音を録音して、どのくらいノイズキャンセリング設定すればいいかっていうのを勝手に設定してくれるんですよ。あの、外音取り込み機能が、あの、ボリュームが5段階から選べるっていう風なのがすごいなと思います。しかもこの、ケースの光もデザインいいし、しかもなんか、なんかね、箱にね、 このイヤーピースが入ってて、なにこれって。<笑>イヤーピースの量こんなにいらねえだろってぐらいたくさん入ってました。ショートで8個。で、スタンダードで6種類。で、ロングで8種類。なんでスタンダード6種類にした ?888 でええやんって感じなんですけど、あの8個もええやん。 実際、今ね、あの、つけてるんですけど、イヤホン、あの、耳、右耳の方が穴小さいなと思ったから、小さい穴をね、こう、小さい穴用のやつをつけてるだけで、実際全部使えないそんなにって思いながら、え、こんなにはいらんだら、スタンダードだけあれば多分足りると思うんだけど、こんなに必要ない気がするんだけどなって思いながら使ってます。で、こういうこと言うと、今までどんなイヤホン使ってたんだって思われるかもしれないですけど、僕今まで使ってたの 中華製の3000のイヤホンっすよ。もう、3、10倍はします、これ。10倍のもう価値。10個あれば、これになります、多分。きっと知らないですけど。このイヤホン何がすごいかって、ワイヤレス充電もできるし、このイヤホンっていうのがボタンがついてるんですけど、 で、ボタンとは別にロゴの部分もボタンになってる。タッチパネルみたいなタッチセンサーが入ってて、そこでもタッチができる。なおかつ、このご時世、ウイルスとか怖いじゃないですか。ウイルスく、菌とか、怖いじゃないですか。で、このイヤホン、この充電ケースの中にイヤホン置いてるだけで99、99% 以上の 除菌効果があるみたいです。例えばね、あの、お尻になんかこう、うんこ出した後のお尻にこう、イヤホンをつけて、ぐちゅぐちゅぐちゅってやった後も、こう、ケースの中に入れた時点で、除菌されるっていう、もう紙機能ですね。他のイヤホンでは、今までなかったんじゃないかっていう。しかも、低遅延モードとか、アレクサとも、話せる。 すごくないですかすごいでしょ音質運に関しては、僕より多分もっとすごい、こうね、耳がすごい人がいると思うんだけど、多分僕がこうレビューすると、なんとも言い難いんだけど、なんか立体音響とかの音聞くと、本当にその場にいるような気がする、みたいなぐらいしか言えない。でも本当に音質はいいと思う。多分。 てな感じで、まあレビューはこのくらいで終わりたいと思うんですけど、もしよろしければ、こちらの商品も概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひ購入してみてください。あとはですね、まだあの、このチャンネル収益化できてないので、チャンネル登録と、高評価と、他の動画も見てくれたら嬉しいかなというふうに思っております。じゃあ、さよなら、バイバイ。